えー、歩いたらですね、結構汗だくです、えー。レストラン、ライムジュースを頼みました。風が心地いいですね。たくさんの船が結構ダーを止まってます。もういい部屋です、えー。ベッド、テレビある。シャワーある。お、なんかインドネシアっぽいです。で エアコンがつきません確かにんか夕方まであの電気がどのコーナーか聞いてませんベランダからはもうっちだ、ねうん、ここがねラブアンラブアン場所のメインストリートのすぐそこがこっからはいけないよ、ね 公園になってるどっから来るのか立ち上がりしてるよねダイビングショップ多いですね港へ行けないですなんかすぐそこが港なんだけどブルーバリンラインダイどこっから行けるのかこれはちょっとストンチだ道が道がないです 失敗したら行けないかもしれないまさかこう降りてくるのかなあーここ降りると行けるかな入ってるよいしょ今夜です夜は完全にしてくこっちは入れないです してたくるん住んでるのベイサイドに立つ広場でしょうかなんか階段があるからコンサート会場かなあどうもこれイベント広場ですねそこはステージですねであっち側もなんかスタジアムになってるんでなんかな、ね、直射日光が当たってるんで37度 します。ただ暑いですね。あそこにはもうすぐあります。えー、ここはあのー、4日前にずっと待ってたとこですね。本気だから。急に水をあげないと枯れてしまうんですよ。お菓子としてガランボンって言うんですね。人数多てまず、ね、カップヌードルになります。なぜか救急車を拾います。 今ここもダイビングクラブですねウーパースクーバーもうん、とあとはホテルだかな確かこの坂を上がっていくと空港だったと思うでここはブルーオーシャンホテルダイバーズパラダイスコモンタクシーノ、no? サンセ、no? ットノレッドルボビーはいサンセットボビーサンセットボビーサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセサンセ 最後、愛犬凍って、今の人にね、ちょっといろいろコンタクトを取ってもらって、なんとか乗れたんです。はい、 Yeah, good hotel, yeah. Did you walk this way? Yes. Yeah, and yeah. now you're going this、yeah. way? Uh, that uh, hotel, my hotel. Bye bye. Bye <Ciao>. bye. <laughs> ダイビングショップとホテルしかないですねピンクビーチツアーザンプラザピンクビーチにあー行きたいって言ったらもうピンクじゃないから行ってもしょうがないようって言われました、えー、そこに銀行があるんでますサミットがあったんですね「デニーズ Wee サーブに出た」「インターン」って書いてあるからあれかな「のみ屋かな」 I'm g n g to go to the room number eight. room number eight. I'm g o n to go to t r o n i t i s g o i to go t t h i s o o m u m b e r eight. I'm going to go to the room n u e r e i h t i to to the r o o e r e i g t I'm g o i n to go t the r o n r eight. i o i n g to go t the r o m n u m b e eight. I'm g n t h e r o r e i g t I'm g o n e r o m e r eight. I'm g n g t to the room n e e i g t I'm g o i n to e r n u m b i g Yeah, okay, y e a h o k a y you g a no p r o b l t a t not, o g o o no, no, no, no, no, no, no, no, no, t o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n e no, no, r o no, no, no, o no, no, o no, no, no, no, no, n no, no, no, no, no, no, no, 何でえあ本…ホンクえー、やロールスターを食べたくて鉄板焼きに店にきました1300だから1万円ちょっとって<笑>超金額です高級店だけあってグラスビ銀タもついてくれなかたからクューズが来ましたその後とそうです o k m ー、コアンラ Yeah? Stable, lobster, garlic rice. Uh-huh. y e s Yes, Today, yesterday? Yeah, yeah,、uh, three days ago. Three days ago? Yeah. Wow. Very good. But small, small, small one. Small dragon? Yeah. yeah.、Oh, okay. <laughs> <laughs> hey, oh, little bit for you, little bit f o o n e two, three. Oh, Do、yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. laughs> you want to try from here? No. Come on. <laughs> this one easy. Little bit fast. Like this, like this. Yeah, and then like this. は、so, い <laughs> ああ。 Oh, これは美味しそうですロブスター。美味しそうです。いただきます。手巧し。マーリックこのロブスターはうまいです。マーリックバター。 うアイススもせちゃいましたなんだ油か すごい暑かった。<laughs> Thank you so、much. Thank you. なかなかよかったです。ローカルの店で1万円のロースター食べて良かったます。o k h a r d e r b a r h a r ル e r b a r h a r d e r b a r y e a h o k a y